行きましょうかはい、2018年原宿スーパーエンセコイ開催おめでとう 「新 行くれ「講<笑>師の城下へ来てみや」「銀馬も漫画も彩る」「鳴るとどろを手に彩る彩る」る「夜夜夜間のさのさのほい」 よいしこ フォローカメラでこすり走<音楽>あ！<音楽>あうん Yes, sir! Yes, sir!